はいみなさまこんにちはニュージーです今日はねスーパーカップ買ってきました、えー、いただきます、えー、いやみんなね 私、あの緊張しいでしてまあ緊張しいでもないか緊張すると早口になっちゃうんですよね早口にねおいしい緊張しない方法とかね 緊, 緊張しない 心構えとか早口にならないためにどうすればいいかとかいろんな本とかインターネット等で調べてきましたけどいま、ね、だにねやっぱり緊張すると早口になっちゃいますねだからね まあ、緊張はねするとは思うんですけどそこで早口になっちゃうことを改善したくてどうしようかなと思っていまだにねやっぱ緊張すると早口になっちゃうんでそこをね皆様にどうすれば早口にならないかっていうのを教えてもらいたくて。 うん、皆さん緊張しますかまあ緊張はすると思うんですけど緊張するしても早口にならない方法とかありましたら教えてよ本当、うんうん、め美味しいだからね早口にならない、うん、心の持って 生き方みたいなあったらねね教えてししいでしょう、ね、こういう準備をすればとかこう考えたらとか早 口, しな早口にならないとかいうのがあればね教えてよ皆さん私にお願いしますよ。 あースーパーカップ梅緊張はすると思うんですけど人間だから早口にならないようにどうすればいいんかないろんなところでね調べてきましたけども。 まだね早口になっちゃいますよね助けてほんとやっぱ早口で喋っちゃうと何ていうんですかね伝わるんですけどね相手には伝わるんですけどやっぱりこう変なニュアンスというかねうん 常にこうやっぱ一定のリズムで話したいですよね相手にもこういう動画でもね、うん、の方が相手もね、うん、考えれる時間も与えれるしこう何かを話す時にねやっぱりゆっくり伝えた方がね 理解もしやすいんかなぁとも思ったりね相手がねするんですようまっっていうねことで今日は終わりますけども何かこうアドバイスというかねありましたね 教えてくださいお願いしますよろしく